「君は Dream of Love」「守り続けた」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 君は輝いてくいつたえてビッグコンボイたちサイバトロンは散らばったアンゴルモアカプセルを集めるためはるかな宇宙を旅していた。 うん。 や, だやってらんないよいただきアングルモアカプセルは俺たちディストロンのものだビッグカンバイ こここのところ連日の戦闘でみんなケガだらけです。このままじゃ、俺たちみんなぶっブコレチうヨ、うん。ビッグコンボイ、惑星フレームからアンゴルモアカプセルの反応ノキャッチ。そうか。これが惑星フレームか。俺たちはまだ無理だぜ、ビッグコンボイ。あっちこっち体が痛入っくてと。今の状態では。 みんなを任務に就かせるのはとても無理だと思います分かったでは今回の回収作業は私一人で行こう僕もご一緒しましょういやロングラックはみんなの完備を頼む作戦は私一人で十分だビッグコンボイ嫌にあっさりと俺らの言い分聞いたよな根性がないって怒られるかと思いましたけどあいつ気まぐれだからな ナビ、私を惑星フレームに向けて射出しろビッグコンボイお一人でですかああイエスターお気をつけてあいつらには悪いがたまには昔を思い出して一人でのびのびやらせてもらうのに。 ビッグコンボイ恐竜合体マグマトロうあやったねどうすっかな久しぶりの休みだぜピンポンでもやるかそれともトランプビデオ鑑賞ってのもいいなどうしたみんなせっかくの休みなのに元気ねえぜわかりませんか、ブレイクえ だってこの作戦本当はビッグコンボイが一人いればできるってことじゃないですかがっくりきますよみんな あ, あそうだよね僕たち足でまといに過ぎないんだよビッグコンボイはもともと一匹狼の戦士だからなそうそうビッグコンボイにとって我々新兵の教育係の方が戦いより大変なんでしょうね僕たちは無駄な存在ってことでしょうかはあ 出た星だ草一本生えていないのも無理はないなアンゴルモアカプセルの反応はあの丘の向こうかそこだロックバスター変身<音>さすがビッグコンボイいつから気づいていたんだ やはりお前だったか、ロコバスター成層圏に突入するときから波長をキャッチしていた一度チームを組んだ仲間の発する電波は間違えることはないさすがビッグコンボイだ勘は鈍っていないなしかし戦いの実力の方はどうかなクローバスターお前もなクラッシックロー はい、てビッグコンゴイ、お前の腕をちょっと試したまでだ。また昔みたいに一緒に組んででっかい仕事をやらないか。残念だが今はもう一匹狼じゃない。新兵たちの共感をしている。お前が共感<笑><笑>？バラムラ、やめちまえ、やめちまえ。誰かを指導するなんてお前の柄じゃないぞ。 それは自分が一番よく分かっている自由に戦っていた時が懐かしいそうか気が変わってまた俺と組む気になったら声をかけてみてくれじゃあら羨ましいよお前がロックバスターまたロックバスターかいややつの気配はない この星の生物かこんな短い間に一気に春が訪れたように地面の下に眠っていた生物たちが目覚め花開くとは まるで宇宙の神秘を目の当たりにしているようだ。この星は美しすぎる。俺の魂を震わす戦いの場所にはふさわしくないようだ。おや、そうでもないか。ビッグコンボイン変身 うっバミック ス, スリーグング覚えておけ戦場でのトリックは1回しか使えないんだくそ何トリックも進化するんだ我がホログラム魔法は美しいだろうドアてなんてことしやがる相変わらず見事な動きだなビッグコンボイ何 スリングセイバーバックお前たちの敵ではない引き上げろはい、はい、マグマトロンいつか要塞性では世話になったなあの時の決着いつかはつけねばと思っていたがいつもは訳のわからぬ若いのが邪魔だった お前が一人になるのを待っていたのだではこの星のアンゴルモアカプセルの反応はフッ<笑>デッドエンドガイルダートマグマトロン様アンゴルモアカプセルをお持ちしましたビッグコンボイこれはお前んとこの出来の悪い新兵どもから奪い取ったアンゴルモアカプセルだ<笑>このカプセル一対一でお前が勝ったらくれてやろう お前が一対一なんて信じられないな<笑>ディーナビーわし以外の全員を転送しろジュネビールって呼んでジュネビール転送だ本当にみんなを転送しちゃっていいのディーナビーの言う通りだぜボスを放っておいて何かあったらどうするんだ男と男の一対一の美学邪魔立てするのは美しくないおとなしく命令に従えお前に命令されたくねえよ 我々も邪魔者のようだなマグマトロン様の勝利を信じておりますこれでいいなうんだがもしお前がここで負ければあの神兵たちは全員死ぬことになるもとはといえばこのカプセルはデストロンのものなのだカプセルの由来に興味はないが一度与えられた使命は果たさねばならない こいつはすごいビッグコンボイとマグマトロンの1対1の戦いなんてめったに見られるものじゃないぜこれでビッグコンボイの戦闘本能に火がつけばまた1匹狼に逆戻りなんてこともあり得るないいぞいいぞ行くぞビッグコンボイおう<音声> ビッグコンボイから何の連絡もないけど、大丈夫かな間違いはないと思うけどね大丈夫、大丈夫ビッグコンボイは一人で何でもこなせるって、お前言ってたじゃねえか確かにそうは言ったけどそうだそうだ、心配するだけ損だぜでも、僕もなんだか嫌な予感がするな緊急事態発生緊急事態発生なんだよ、うるせえな 脅かせなよこの惑星の軌道に変化がおそらく二重構成の影響と思われますだからどうしたってんだよこのままだと惑星フレームは2つの構成の間を通り抜けますその時恒星間のプロミネンスと接触するんですもう少し分かりやすく言ってくれよナビこれ以上分かりやすく説明することは不可能ですつまり惑星フレームは燃える。 もちろんビッグコンボイも一緒にな これからの強い電磁波で通信できませんそれじゃすぐ救出にレーダーも使えません今からでは救出の可能性は三パーセント以下です僕たちも一緒に燃えちゃうよ俺やだぜあんな暑いとこ行くのぜったいやだかんななぜ戦わない戦っておるぞとどめを刺さないのか 苦しみをゆっくりと味わわせてやるのが趣味でなこうやって時間をつぶすことこそ最高の戦法だスタミナを奪うつもりならそうはいかない何時間でも戦ってやるそれはどうかなこの惑星上ではそう長くは戦っていられないのだ何それはどういう意味だマグマトロ どういうつもりなんだあのままじゃいつまで経っても決着がつかないぞ<音声>んそうか、もうあの地獄か 変身おいビッグコンボイ早いとこ片付けないとこの星は燃えちまうぜ何見ろ二つの太陽が大きくなってきたマグマトロン貴様はこれを狙っていたのかそういうことだお前はあの豪華に焼き尽くされるのだ<笑> マグマトロンこのままだとお前も一緒に蒸発してしまうぞそれはどうかなクローバスターうわーうわっグランチュジョーうわうわっひだぞビッグコンボイ不意打ちとは何が卑怯だお前こそギリギリまで粘って自分だけ転送装置で逃げるつもりだったんだろうがマグマトロン合体 お前は逃さんぞ《うぞ<スロー>こんな近くてはビッグキャノンも使えない!》 ビッグコンボイ、大丈夫か？ロックバスター。 熱で回路がやられたか身動きできないブロックバスター変身<音声>この道やば い, い早いとこ逃げようぜ<音声>もう一人乗れる俺と一緒に来いよ私はここに残る<笑>コンピューターは大丈夫か まさかお前の可愛い生徒たちが迎えに来るとでも思っているんじゃないだろうな あ, あもしやつらが俺を救出に来た時俺が見つからなかったらみんなこの星と共に燃え尽きてしまうかもしれないからなどうしたお前らしくもない自分でもそう思う何がお前をそうしたか知らないけどなもう時間がない俺は本当に行くぜ生きていたらまたどこかで会おう お前、本当に身も心も共感になっちまったんだなッルッラック幸運を祈るぜ奴らは来ないかもしれないなああ俺は生徒たちにそれほど信頼される共感じゃなかったから 大丈夫ですか、ビッグコンボイもう少しでドロドロに溶けるとこでしたよ勘一発だったんだな心配かけやがってあんな熱いところはもう勘弁してくれよみんなで助けてくれたのか危険を承知で当たりめえだろおめえがいなかったら誰が俺たちの成績をつけてくれんだよいつまでも新兵のままなんてごめんだぜまあ、無事でよかったんだなでも 残念ながらアンゴルモアカプセルまでは回収できませんでしたビッグコンボイいやあの星ではアンゴルモアカプセルよりももっと大切なものを得たような気がするありがとう諸君またまたまたそんなキザなセリフはベクターシグマからの通信もなかったのに私らしくないことを言ってしまったでもまあその体じゃ当分動けねえだろ しばらくお休みだないや休みはない次なるアンゴルマーカプセルの反応を求めて出発だえー、そんな セイバーバックアングルマーカプセルを手に入れて出世してみせる何をゴサゴサ言っているさっさと帰ってこいうるさいな帰りたいのは山々だがこの惑星迷路になってるんだサイバトロンが侵入したぞ美しくない超生命体「トランスフォーマービーストウォーズネオ」第7話迷路の中の決闘サイバトロン俺がまとめてやってやるぜ